フ, ラーリスマッシュフェラーリの視界でこれならランボルギーには扉に引っかかって出られなくなるデブ猫だなマクラーレンくらいになると柵もすり抜けるでもバタフライドアをぶつけるんだろ逆に一度も車をぶつけたことがないっていう方が信用できない運転手が良くても助手席の人自動車設置に合わせてドア全開にさえる自動車メーカーがこういう事故の際のダメージ軽減のため ドア側が負けて外れるように作っていると信じよう。ヤフオクにドアとかトランクだけ売ってるの。あれがどういう時に売れるのか分かったな。ヤフオクの中古ブレーキキャリパー。ブレーキホースがちぎられがち。ブックオフの100円くらいの雑誌。どれ開いても付録のところだけ引きちぎられてる。ビジネスホテルを予約すると出てくる。クオカード付きプランに社会の闇を感じてる。ビジホの1000円のビデオカード。あれ買う人いるのかよ。こういう超小型自販機の方が、まだ需要も数字も出してると思う。 ルートインのお酒の自販機で売ってるこのおつまみ、買ってみたら内容量多すぎて食べきれなかったぜ。そしてあの取っ手付けたような適当 GT ウィングとひどすぎる追い越しタイミング。下手そう。ワインディング走行時の G の変化が自信形みたいにガタガタ。 そのくせ、事故っていく瞬間のマシンの動きだけは写真の動きが一定ですよね。事故る瞬間が一番早いっていうことだな。それはちょっとよくわからないんですけども、そして低迷のあるある、本線を外れた途端に路面とのグリップ低下、ここで右折、できない。落 ち, るちょっと待ておかしいだろ。テント設営完了、題して田んぼに落ちたのでキャンプしてみた。ユタボンも言ってるだろ、事故るのが一番のスタジーだって。 ういー唐突の冠水路だいぶ水没ういなんかボディが切断されてね 自震の後の断層みたいになってるんだけどこれがシビックタイプ R だったら真っ二つに分裂してもう片方で対岸にたどり着けたまさか FF なのを理由にその前半分だけで走り続けたりしないよなそこがどうなってるのかも読めないのに真っ黒な水たまりに飛び込んでいく様はこの人自身がそんなところに飛び込んでまで逃げなきゃいけなくなった経緯と重なるそもそもこの人は何をしているんだ警察から逃げてるというわけでもなさそうだがただ飯のために宗教説明会に行った帰りか 貴重品だけ助け出した。優秀。本当に優秀なら車水没させたりしないんだよな。は朝4時の伊勢湾岸みたいに左車線に飛び込んでく車をやりとん通過したばの船でーの なんでやねん、まさかスピン中に投げつけてきたのかそして後ろで事故ってるかと思いきや、まさかの左から抜いていく。ところで、当て逃げされやすい駐車場所とかいう人いるけど、そこは車上荒らしに合いづらい場所でもあるんだよな。車上荒らしというか、オンラインレースの開始直後の直角ヘアピン並みに突っ込んでくるやん。接触防止のゴースト化と、減速ペナルティを導入する運営は有能というかこの動画を投稿した人、カット編集せずにループ録画の戦闘から晒してますやん。信号無事ミサイル。 そしてまさかの、衝突する瞬間に映像が終わる。ことあるごとに CM 入れてくるテレビやん。テレビ CM なんか、代金払って食事の時間帯にトイレの映像を流したい人のためのコンテンツだろ。この夏なんかちょうどいいかもしれませんね。お茶の間が凍りつく何かがあるかも。お茶の間が凍りつきそうな広告は YouTube の方がひどいらしいんだがな。道路の中央に立つ人、二車線またいで右折する人。はちょっと待てや、普通やるにしても。 車来てないのの確認したた上だろ突っっ込んでで方の車が直前にノーーインカーでレーンカレチェンジする名古屋遺伝子だったのかもしれないないるほどそれなら猛スピードで突っ込んでいくのも納得がいくわけだシレットベビーカーの人が渡ってたけどその真横を減速もせず行くあたり名古屋遺電子が優勢な個体ですね青信号で止められるまでのわずかな大通りを右へ左へカットインしながら飛ばすだけだからな行き着く先は SUV だからと調子に乗って雪の山道を飛ばして事故るんだろう次はどっちにレ絡ン チェンジするかに夢中だから、後ろからはるかに速いスピードで巡行してくる覆面にも気づかない。そして最後は、交通事故の動画集なのに、犬が活躍する動画で終わるぜ。大丈夫大丈夫、このチャンネルだって、概要欄のトークテーマの通り、事故実況というよりその場のノリでやってるから、おい見ろ、手を出したぞ。なぜ右手のものを左から狙うんだ。そしてワンワンされただけで逃走。悪事をするにも能力はいるということだな。